元フランスの大学生の生活、こんなに違うの今すぐ説明したいと思います。びっくりさせたのが、日本では何の勉強だっても頭がいいなぁ。真面目だなぁという風に思われて、みんな結構反応してますね。うん、おさむしいの勉強してるうわ。あということで、おさむしいの博士課程んん、もっと教えてくれる？ それは本かかどうかわからないんですけど、フランスではみんなはっきり考え方を言って、そんなに反応してません。あっ、うん。うん。 ルとかおやつの時にコーヒーの時間は大切ですけれども先生のためコーヒーを作るのが大学生先生コーヒーヒ飲みますかいや特に飲みたくないんだけどじゃあ全力で作りますはーいはいできたはやフランスでみんなやらないわけではないんですけどインターンシップとか就職で新人にコーヒーを作らせる習慣があるから優しくコーヒーを作ってくれるって聞かれてもやりながら。 Bon, alors Christophe, tu、si、me fais un café Je suis ici pour étudier la science, moi, pas pour faire de la restauration, franchement. Bon,、oh, il arrive, oui ou、oui, non, ce café wow, wow, wow. Mais il va se calmer, lui Je t'explique, je suis pas ta bonne, le café est prêt dans deux minutes, donc il va s'asseoir et attendre comme tout le monde le bouboule C'est pas de ma faute, c'est des familles e n s e i n e w s séji, t'en qui nous h a n a c u r e mali, c o j n e n haachis, je me sens. コーーヒ美味しいです、ね、ス<ー>スはい。んでこんなに知りたいなのギアクニプランスに全然大好きですよ<ー>おふくろフェスター、さあ、ちょうどおばあばくででまんまぁ、でばあもん、プランナーさあ、マーチ、パーティックまぁ、ジャムやビアンえ、まぁ、ピンナー 今通っている日本の大学で卒業の時にみんなで先生にプレゼントを送ります。はい、おめでとうございます。先生、4年間からお世話になってありがとうございます。<笑>はいはい、あれを込めてみんなでプレゼントを作りました、はいはい。フランスではそういうことがあるんですけど、一般的に多分みんなありがとうって言ってわかります。は<笑>い、わか e よ、おめ c とうございます。